李涛 ここが真実の滝か話によるとここに座って目をつぶると真実の自分が見えるそうですねどうですガイさんもやってみてはバカを言えそんなことよりナルトの応援に行くのが先だそそんなに怒らなくてもあもしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ 俺が怖がっているとでもノープロブレムそこまで言うなら見せてやる何者も恐れぬ巨人な精神 じゃあええ、こんな変な奴が俺の真実の姿なのか違いますよく見てくださいそいつはカです確か名前は星垣きさめ星垣きさめまさかこんなところであなたに会えるなんてね珍真珠 うん、このサメ顔どこかでそんなことよりそこをどいてくれませんかねガイさんそいつを逃がしてはダメです赤月のお前がここで何をやっているそれをあなたに教えるとでもいずれにせよ お前を逃がすわけにはいらん<笑>いいでしょうあなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところですこの大刀サメ肌で削り切って差し上げましょうなるほど相当できるようだな。 だが、俺は青い魔獣、それごときに決して遅れは取らんぞ 戦闘開始。こうしてあなたと戦うのは三度目なんですがね。<笑><笑>うん いいで、ね、す。私はこれ 差し上げましょうそのまま勝負中そうはいきません私にはやるべきことがあるんでぜ第6機能はい勝負はい終えろ勝負 拳を合わせたあの忍びに匹敵する相手だったっ勝負ありサメの牙では猛獣を食らうことはできん覚えておけ 終わりだ俺の勝ちだククク…<笑>まさに珍獣…これほど体術の強い忍びは珍しい…あなたとは三度目ですが…まさか…ここまでの敗北を味わうとは…まあ… あなたは私のことなど覚えていないようですがガイさんやったのか激前先生ってばすげえそいつを倒すなんてそのまま奴を捕らえてくださいその後俺が記憶をたどって情報を引き出してみます この葉の情報部の者 も, もいるのですかよしこのまま奴を拘束する手伝うってばよ、うんうん、まだ動けるのか気をつけて何か仕掛けてきますよこの状況今の私に逃げ道はなさそうですね ですがここの情報だけは。 言ってばよ最後の悪あがきってやつかこれで私の役目は終わりですかねイタチさん今日からあなたと組むことになったものです元霧隠れ忍び方な七人衆の一人星垣貴様 をお見知りおきゅうちはいたちあなたの噂は聞いています。うちはの同胞を皆殺しにしたという噂は<音楽>同胞。 殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね私も同じ境遇にあるものあなたの気持ちはわかりますよイタチさんよく喋るなお前 <笑>まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ覚悟しておけならあなたも私もすでに。 ろくでもない人間ってことですねいやどんなやつでも最後になってみるまで自分がどんな人間かなんてのは分からないものだ死に際になって自分が何者だったか気づかされる死は。 そういうことだと思わないかイタチさんどうやら私はろくでもない人間まだ何かするつもりか皆、注意しろでもなかった 対応ですよしっしさっきのは水分身だったのか そんなぶりはなかった多分本物だイタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死にざまだとはねでも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ暁の中にも仲間のことを思って動く奴らがいるんだってばよ 敵らパレだ。忍びの生き様は死に様で決まるおしがきさめお前のことは一生覚えておこうリンネガ長門の隠し場所を素直に話す気はないようだ あなたが私の前に来ることは分かってたひとつとなぜお前らほどのメンバーが俺を裏切ったつ巻きなるとやつにそれほどの価値があるとでも言うのか彼は光だからこそ 希望の花を持てる俺<笑>に牙を向けるというのにまだ暁の衣を着ているとはな暁はヤヒコの作った組織この衣は私たちの正義の象徴あなたのものでは リンネガンは雨暮れの忍び長友が海岸したものやはりあなたのものではない<笑>お前は二つ勘違いをしているどうせ最後だ教えてやる何暁をヤヒコに立ち上げるよう仕向けたのは俺だ そしてリンネガンをナガトに与えたのも俺だ<笑>だから返してもらうと言った方が正しいからまあ、い, い俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘にすぎるお前を捕らえればどうにでもできる うちの動力をまめるなよあなたの言っていることなど所詮せんまゆつば信じるに値しない私も長門そして弥彦も私たちは私たちの道を歩いてきたそこにあなたはいなかった 三人で見てきたものこそが真実だ今となってはどうでもいいことだどうせお前たちの道とやらはここで終わるのだからな道は終わらない私が終わらせない平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる フフフいいだろうならばその道を守ってみせろ暁らしく実力でな。 かて遅いい 甘い私の中にはヤクザたちの意志があるのだから月どれぐらいやってもらわねば余裕でいられるのも今のうちだから今にあなたは私に屈することになる<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>これは注意したよな色神の前に あ, あなたのことを熟知している… 弱点もうすべるてだての水槽で俺と退治したわけではない遅いこの木を逃しはしないさ消えっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 遅いフッフッフッ。<上尻><笑> 愚かに。 く<笑>ぞ行く ぞ, <笑><笑><笑>行くぞ<笑><笑><笑>もはや神と毛は当然はあ見えてる<笑><笑>あなたには見えないだろうナルトの持つ強い光がひ神の舞 う勝負ありもう少しや弥彦長門もう少しで平和が見える。 く見ていたな考えれば元暁メンバーだお前もだが俺はまだ倒れんそうってこれからどう攻める暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だそして リンネガンを長門に与えたのも俺だ弥彦も長門も己の考えで動いていた彼らはあなたの駒なんかじゃないどんな形であれ己の意志のために戦って死んだだからこそ意志はつながっている あなたに邪魔はさせない<笑>口では何とでも言える所詮お前も長友もナルトのザレ言に乗せられただけだ俺からすれば道家にすぎん本当の平和などない希望などありはしない 長はナルトを信じることで哀れだった自分を慰めたかっただけだ私の、うん、私の信じる者たちの道化などいないヤヒコナガト彼らの意志は消えない私もナルトを信じた 今度は彼が平和の架け橋になる男だとそして私はそのための柱となる マダラは確実に死んだかなバカなどうしていざなぎ光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる。 千獣この両方の力を持つ者だけが許される道術内葉千獣それは陸道の力のはずあなたは一体何者俺は千獣柱間の力を手に入れた内葉マだラ。 二人目の陸道にして今は唯一の存在<笑><笑>まだいろいろと話してやってもいいが俺も忙しい身でな話は終わりだ現実をかけ終わった時お前は らの修行いや晴れてキュはナルトのものあとは熟成すれば熟成って 粛清イココーールルントロールこれにて修行はエンドロールあつまり次はキュービチャクラをうまく使いこなすための修行をするってさそしてそれが終われば修行は終わりだそうだ。 さすがヤマト隊長よくビーっちゃんの言葉がわかったな褒められてもまっ、あ、たく嬉しくないんだけど修行の舞台は真実の滝オーケーレッツゴーけばいいよおし真実の滝だなやってやるってばよいろいろ心配だし。 お待たせしました。さっさと始めようぜ。Right. まずはチャクラモードになるべし。ことは速やかになるべく。わこの後は何するの。 まずはキュービと力合わせて俺と手合わせおっちゃんと手合わせなるほど。 確かに今のナルトの力量を確認しておいた方がこの後の修行指針を考えやすいですねそういうことよしやる気上々お前の覚悟に俺さま強々 キュービチャクラどれほどのものか見させてもらうよ。 戦闘開始こちらの準備はしの準備はし<笑>ないとないときに、私の準備はなき いな驚くのはまだ早いってばよ。 あっ 重《いけるこのチャクラがあれば俺は》 よしここまでだすごいすごいじゃないかこれは<笑>確かにかなりの強威その力まさに強気ではこれからの修行は基礎能力は十分だった ある程度の相手なら十分に戦えるよしとはいえまだまだコントロール不足不足の事態に即敗北え、まだダメなのじゃあどうすればいいんだよそれをこれから伝授すんぜ修行の成就はもうすんぜんおついてこい修行はこっちでやる わざわざ滝の中でやるんですか滝の中は外のチャクラを遮断修行に集中する有効な手段ええー、そうだったんですねというわけで。レッツゴーゴーチェケラッチョーあれ、岩本隊長はああ。これからの修行は二人に任せるよ。僕の力は もう不要だろうしね九尾チャクラを完璧にコントロールするのは大変だろうけど頑張るんだよおうあんがとなチャクラが遮断された場所にいる限りナルトに戦争のことを察知されることはないだろう悪いがしばらくはそこにとどまっていてくれよナルト 目のよここしたた情報ににるるとががここがいるらしいいらさて<音声><音声>んやあ目が覚めたかい<音声>てめか僕は薬師兜。 訳けあって君にはこっちに帰ってきてもらった帰ってきたああそういうことかへっヒョロヒョロの割にやるじゃねえかうん理解が早くて助かるよまあ助かったのはオイラも同じだ なんせ一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからなうん<笑>でそれはそうとここにオイアを呼び出した理由は何だいや実はこの島ここに八尾と九尾がいてね その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよキュってことはナルトのやつかただまだ正確な居場所をつかめてない上にどうにも厄介な忍びが近くまでデダニー 狙ってるとしか思えないねなるほどな確かに厄介な顔だやっぱり本物のデイダラにだてめえら二人がいるってことは久しぶりじゃなデイダラやっぱりやがるか よく僕たちの行動を察知できましたね貴様と言ったか奴の侵入情報を耳にしてなその時こそ殲滅はなったそうだがどうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかったもし奴が情報を流すことに成功していたら万が一の場合を考えわしらは見張りに回ったんじゃ なるほど、さすがは土影。素晴らしい感をお持ちだけ無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜうんっていうか、なんで派手に爆死したはずなのに、なんで生きてるの本当は死んでなかったダニか これは江戸天聖とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜまったく死んでまで迷惑かけおってうるせえ死のうが死ぬ前がてめえはオらの芸術をいつもバカにしやがった天敵だここでようやく恨みを晴らせるってもんだうんさて さっきの話の続きですがデイダラ君は言わなくても分かってみよう奴らはオイラが相手してやる寝起きにはちょうどいい体操だうん。ではその人たちはお願いします僕は人中力の捜索に集中しますので ああけどなナルトはとっとけよあいつはオイラが始末するからよわかりましたってわけだあいつを追いかけるにはオイラを倒すしかねえぜ死んでなおわしの邪魔をするとは お前のバカさ加減には呆れたぞああデイドラわしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろケてめえの方こそなオイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ黒土赤土 あの青にさえを一気に潰す。わしに続け。 うん お前は昔から遠距離で無さかそ逃げ回って戦うわしはそこがすかん、うん、ああトライ逃げろ逃げろああ 所詮お前のやっていることは粘土のお遊びじゃぜおだをてみるだったら相応の力を見せてみせるおいおい全成力が強くなるんじ大口叩いてこの程度かぶら下げて遊べあそべまだ様子見してるだけだこからが本番だ 腰の調子も大丈夫だよ。 い消えてしまっったはやめろ 死してなおわしに負けるか。 よくもわしに挑めたものだ。 いくら強がったところでわしには到底及ばん何言ってやがる本番はこっからん黒土がいね え, いねえ今頃気づくとはなやはりお前は青二才じゃぜてめえそろそろ遊びは終わりじゃぜデイたら それやこっちのセリフだ。うん。そうか。ナルトはビーさんと滝の中で修行か。ええ。張り切ってましたよ。うーん。どうしました。いや。修行に集中することはいいんだが。あいつ。ここでの任務を忘れてないから。まあ。まあ。<笑> 実際は監禁という名の任務だし別にやることはないのだからいいじゃないですかそれはそうなんだが複雑な気分だ<笑>そういえばガイさんはあの人は忍び連合からの召集があってそっちに急行した招集ですかということは、はああいよいよ回線が近いってこと な, なんだ 爆発音一体誰がヤマト行くぞはいさっきの爆発音についての調査はあんたたちに任せた 俺は仲間を連れて周囲の見張りをやっておくくそ いいね。逃がさしねえよ。念んのさめ時だ。このヘビ野郎ろ。ん来たか。<笑>へえ。アオバもいるのか。<笑>その声はまさか。薬師カブか。 久しぶりだねヤマトのこのこ出てきやがっておせえんだよあんたは確か土影の孫娘だったなちょうどいい君たちにはこれからナルト君のもとまで案内してもらおうか<笑>バーカそりゃ逆だお前はあたいたちにつかまって敵のアジトに案内する羽目になるのさ それは気をつけないとな青葉さんは他にやつの仲間がいないか見張ってくださいカブトは僕と彼女で叩きますわ分かったチンたらすんなよあんなやつ相手に時間かけねえぞ<笑> 戦闘開始素晴らしいだオロチマル様の力があふれてくるええそつもりです父親の孫娘か君も研究も使えそうだねえっ何だこいつい 従労の術せあまだまだ。 その程度では僕を止められない以前よりも動きが強みにくなっているこの戦いももう終わりが見えてきたな勝ちにくのはどちらか結末が楽しみ よ, よしいいぞこのまま勝負を決める手加減しないよ あそそそそあの。そ <im Kardashian> <im> <imitation> <scary> <imitation> いたた手加減し何で 加減しないよ目的の火の意志もこの胸に引き継いでいる勝負ありよしって答えありだこれで終わりだなカブト。 名だあれだけ痛めつけたんだぜ<笑>ヤマト油断大敵だったねヤマトはいただくよくそばナいつまだ周辺にいるはずだ そっちはどうだダメでしたああもうなんでこうなるんだよ逃がしたのか<笑>ああヤマトっていう木刀使いが連れて行かれちまったそっちはどうなんだよそれが突然消えてしまったんだにデイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ 役目が終わった今兜が術を説いたのじゃろうしかし九尾と八尾まで深追いせずか尋問用の人質目当てかその木刀使いが目当てだったかはわからぬが問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。 は簡単に情報を取られるような奴じゃないそんなこと言っとんじゃない相手がマダラなら強い道術がある奴の道術にかかれば太刀打ちはできんそんな。 手土産がかなり違うようだがキュービを連れてくるんじゃなかったか確かにそうだけどこいつはキュービの見張り役で機密情報も持っているそれにこいつがいればかなりゼツたちを強くすることができる無理をするよりこいつを捕まえた時点で効率の良い方を選んだあんたたちにとって な<笑>ら早くしろこの左目が戦争を欲しているそうかヤマトがまさかキュービを狙わず他の忍びを連れて行くとは思わなかった。 とはいえ、今の私たちではどうすることもできんいずれ連れ戻せばいいのですおおよその場所は分かっているのですからそうでしょ綱出様どういうことじゃぜあんたにはまだ話していなかったな先日うちの偵察部隊が奴らのアジトを発見したと情報が入った ほバツ印が敵のアジトと確定山岳の墓場と呼ばれる場所だここからじゃと湯隠れと霜隠れが挟まれる形になるがええですのでその2国にはすでに避難勧告を出しています。 なるほどなそれで、わしらの準備の方はすでに奇襲部隊には招集をかけ戦闘大連隊も組ませてやる医療、情報、感知に関しても同様だ忍連合としてすぐに動くことができる準備万端ということか 土影これはあんたの分だおおもうできていたのか、はあこれが忍び連合の額当てかなかなかじゃぜそれがしがデザインしたかつて争いあったあなた方も今やただ一つ忍びでござる さらに今忍びと侍とが手を組むさあいよいよでござる第四次忍海大戦我々が勝つぞお<笑>戦慄後 世をかける金箔が時を焦がす空は触れ地は沈み人はただ予感する戦乱の予感 にじりよる脅威に忍びたちはここに立つ勇も邪魔も気も絶も時は満ちる。 今こそ、戦いの時。今こそ、海戦の時。 連隊長があんな若造で大丈夫かガーナ様、その辺の若造とは違う何も知らぬくせして、勝手なこと言うな<笑>知るわけねえだろついこの間まで対立してたやつらのことなんてな<笑>口の利き方に気をつけろぶつぶされているのか<笑>それはこっちのセリフだ 俺の親父はお前たち砂にやられたらここで仕返ししてやってもいいんだぞはあどうやらそう簡単にまとまることはできないようだな当然だこれまでの歴史上格差とは常に争い続けてきた関係だからな さてこの状況をどうなされる戦闘大連隊総隊長殿。時刻・時差とのために第1次から第3次までの長きにわたり忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。 その憎しみは力を欲 し, し俺が生まれたかつて俺も憎しみであり力であり人中力であったそしてこの世界と人間を憎み滅ぼそうと考えた今暁がなそうとしていることと同じだ だがこの葉の一人の忍びがそれを止めてくれたその者は敵である俺のために泣いてくれた傷つけた俺を友だと言ってくれた彼は俺を救った敵同士だったが彼は同じ人中力だった 同じ痛みを理解し合った者同士わだかまりはない今ここに敵はいないなぜなら皆暁に傷つけられた痛みを持っている砂 も, も岩も木の葉も霧も雲 も, もない あるのはただ忍びだもしそれでも砂が許せないのならこの戦争の後に俺をやればいい俺を救ってくれたその友今敵は狙っている彼が敵に渡れば世界は終わる 俺は友を守りたいそしてこの世界を守りたい世界を守るには俺は若すぎる浅すぎるだから皆の力を貸してくれ まずは元暁のメンバーそして元人中力のメンバーさらに元五影前任者たち最後にその他諸々名のあった手だれたちだ。 どうだいそうそうたるメンツだろそれにヤマトの木砲チャクラを使ってツも強化することができたもちろんこの地下にいる約10万のツを含めて。 戦力は十分に揃ったわけか君の方は確か止水の目を手に入れるため男蔵の体を手に入れたとかあれは回収することができなかった男めこ事切れる前に己の光を潰すとは それは残念だ彼の目があれば戦況はさらに有利に運ぶはずだったのにまあいいかあれがなくともこちらの戦力は強大だ万が一にも敗北はありえない気を抜くな奴らも相当の戦力を集めている。 分かってるさけど僕らが有利な状況にあるのは間違いないそうだろう<笑>いよいよだな行くぞ海戦だ第六章 戦ここはもう敵の領地内だ周辺への警戒を怠るなよはい了解 ここまで大きな動きなし周囲に異変もないだがえてしてこういう時が。 そ、それはみんな離れろそいつはデだダーの奇爆粘土のだみんな無事かダメだ 今ので数人やられた。くそ。挨拶のつもりだったんだがな。お前らにはちょっと過激すぎたか。ん。派手好きなのは相変わらずか。でいだら。お前は。 アカスナのサソリか久しぶりだなカンクロああお前あの時旦那がぶっ倒した雑魚かここまで敵地に入り込んでくるとは どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい<笑>ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことかうんならこの戦争をもらったな。 ザコにオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ、うん、一度舞台から降りたものに二度もこの世に立つ権利はないじゃんとっくに古い時代は終わった今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜおうおうおう ザコのくせに一発の大口叩き上がるなカンクロそこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうなお前の黒ひぎが俺の赤ひぎを越え新しい時代が来ていることあいつ仲間の体を and o s o r 戦闘開始た俺たちが復活をしていることにそれはないんだかお前らの情報をすぐに取ってこの体で新しい芸術を生み出してしまうのはゲージ達はバカチャルだ カツレキサソリーあんたの強さはそこに魂があったからだ。あんたはクリスがやつる一流の署名だ。ただ、に、リスじゃなかったはずだぞ。江戸転生されたものは何度でも復活する。だったらこいつらを止める。以前より少しはチャクライトの使い方がうまかった。 たんだよ俺が黒ひぎ草園の神髄 同士の戦いは俺たちの勝ちだ。 気をつけて江戸天聖で復活したものは魂を封印するまで何度でも復活します。ここは私が封印します。頼む終わりましたね。いや、これからだ。 ケガ人は医療部隊と合流しろ動ける者はこのまま奇襲に向かうはい、はい これは本当かイノイチああ奇襲部隊同士の激突は忍び連合が勝利を収めたと現地からの連絡だこちらでも敵数が減ったことを感知した所詮は俺たちの勝ちだよし 戦況はどうだ先ほど連合の奇襲部隊が敵側の奇襲部隊を殲滅したと報告がありましたまずは一生だな他の戦場はどうなっている各部隊が戦場に陣取ってすでに数時間そろそろ各地で戦いが始まる頃でしょう もちろん。